みんなこんにちはということでやってまいりました本日もふるふるやついさ TV を<笑>はいということなんですけれども今日はですね、ま、キングオージャーが新しく始まったということでこちらを紹介していきたいと思いますじゃーんじゃじゃーんデラックスオージャーカリバーじゃんオージャーカリバーと合体キングズウェポー ン, これキングズ ホットライン王者フォルダーセットじじゃだなこの3つをちょっと今回ね、まあ、自分なりにやっていけたらなというふうに思いますはいということなんですけれどもこのキング王者こデラックス王者カリバーもう見てよこれもう箱からしてめちゃくちゃワクワクするでしょ虹色よ虹色この王者カリバーは王族しか使えないこれを持つことによってこれを使える人が王様の証というふうなことなんですけれども開けていきたいと思いますこちらの方 じゃじゃじゃんさあ来ましたこちらの目覚めよおジャッカリバーかっこいいどうですか皆さん結構長くないですか武器今までの武器ってもうちょっと短いというかねだけどもこれすごく長いんですよ<笑>じゃあこれねまずこのクワガタですよ パピヨンパピヨン、ね、パピヨンパピヨンそしてこれがカマキリだねこれだからねカマキリそしてトンボはいでこれがハチお ー, うーかっこいいあ待って待って今光ったのうわかっけえオウジャキャリバ ー, ー, っ, ー, リバーっていうことなんだけれどもーーかっこいい でこれで俺は赤にさらにんどうやってやるのこれ トゥルトゥルトゥンーーーーーーが流れないぞこれおおなったなったこれってなるんじゃないおーかっこいいえちょっと待って今ので変身でき た, 今ので変身できた こういうことだ。で、変身。ってことこれ変身できてるから、ほんとに。これ変身できてるから、ほんとに。<音楽><音楽> クワガタトリガーを引いてすぐ話します。<音声>おおー 変身できたよっしゃーっていうことか。なるほど。クワガタトリガーを2回引いてください、皆さん。<笑>自分が変身したい、えー、色を先に引いてください。例えば俺だったらクワガタ王者にまず変身したいんで、クワガタ王者を引きます。で、すぐにやる。そう。そしたら、大気音が鳴ります。そしたらその次に、トンボ。で、その次に、これで。で、その次に、 クワガタ。じゃ、クワガタじゃない。カマキリ。からの8。そしたら、全部押し終わったら、また最後に自分が変身したいやつ。こうやってやることによって。で、クワガタ王者にバーン、ばークワガタ王者に変身しました。ということなんですね。 デラックス・キングズ・ウェポーンそう、これを使うことによって、なぎなたモード、そして、銃モード、爪モード、そして、釜モード、弓モード、まあ、いろんなことにね、えー、戦い方ができるようになるということなんですけれども、で、これ実は、これだけだと、縦なんですよ。縦。縦としても使えるし、いろんな使い方があって、キングオージャーのこの遊び方っていうのは、めちゃめちゃ、なんだろう、多彩だから面白いと思います、皆さん。 じゃあちょっとと開けてみたいと思い思ますキーングオージャー、あー来てました、縦、めちゃくちゃかっこいいね、これ。いいね、なんかさ、剣と縦のキャラってめちゃくちゃかっこよくないこれなんかウルザードとかめちゃくちゃ好きなんですけれども、やっぱすごいね、やっぱり、ね、縦と剣って憧れるんですよ、僕は縦がなかったね、ロードサーブルだけだったから、縦で、ね、こういうふうにね、とってガシャンガシャン、ガシーンって戦って、ガシャンガシャンってっ て, ンって、そしたらここでこういうふうになるわけですよ。 で、そしたら、これを、こうういですよこれで、こっちをこうやってやってこういう風にこういうことですよーかっこいいじゃないですかこうなぎなたモードこれがなぎなたモードそして弓モード弓モードになったりとかするとちょっとこういう感じでっこれ こ う, こ, うこう か, こ, うかこれで弓モードってことでもなんかさこうやって見せるときにはちょっと手が逆手になるけどいいのかなこれこういう感じでこういうことバーンバーンこういうことかこういうことだ、ピャンピャンあるいけるいけるいけ る, いけ る, いけるこれ弓モード銃モードは普通にあもうこうなった銃モードこれで銃なんだこれで銃なんだ、ね、これは銃モードはこれで銃 いいねこれなんかいろんな武器あって楽しいなこれしかも全員は全員使えるっていうのがまたいいね爪モードっていうのがあって爪モードになるとちょっと開くんだねあこれで爪モードえかっけえ爪モードってどうやって戦うの今んところ爪モード出てきてないよねまだね普通になんか爪モードここにこうやって欲しくないこれこうやってこういう感じでやりたいよね爪モードね窯モードは片方だけ上げることによって窯モードそうなんだけどいやこれはこっちだよねだから こういう風うなことで、カバモード。でも、俺ならこっち持った方がカバっぽくない。だからわかるこの、何が起きてるかって言ったら、これ剣持っちゃってるからもう血だらけないよ本当は。だけどこっちの方がカバっぽくない、なんか。まあ、か こ, これがカバでしょ、これが。これがカバだよ、これが。こう。もうでも、血だらけだけどね、これ、手。でもまあ大丈夫だよね。あのー、スーツ着てるから、俺たちは。そうだからカバモードやるときはこっちで。あ、でもこれ単体でも剣でいけるってことこれ、単剣ってこと 探検でいけんのかななんかすごいいろいろある。あ、なんかこれなんかすごい、ここ、ここなんかなんかある。なんか押せるこれ。そう、ほら、これ止め方がわかんないんですよ、これ。どう止めるかって言ったら、これ絶縁テープを、ここに<笑>、入れて止めるしかないんですよ、これは。 分<笑>かんないほかにやり方あるんだったら募集<音楽>で続いて紹介するのはこちらじゃーン王者カリバーをこれ台頭することができるその名もえー、王者ホルダーセットキングスホットライン王者ホルダーセットゃん。ー、はい こう回りませんねこれさすがに俺にはでもなんかギリいけるこれもしかしたら全然無理全然無理全然無理だわこれはこういうこと違うガチャっていくのかもしかしてこれここだけかもしかしてあこういうことねはいはいはいはいだからこうつくんですよこういうことおかっけえなこれお抜きやすいいいじゃん いいねめっちゃいいじゃないですかそういうことねはいはいはいはい俺の腰にはつけられなかったけれどもまあこういうことですね要はこうやって遊ぶとこれ見てくださいまだね劇中には多分出てきてないと思うんだけどスマホは<笑>はい<笑>割といろんなアプリが入ってるんだけれどもとりあえず使えそうなのは電話とメールだけそうですねこれ僕たちが使えそうなのはあのこの剣のマークとかはこれなんかゲームなのかなこれなんか修行のもしかしたら修行のねアプリかもしれないね 時間9時半すごい細かいすごい時間が9時半細かいはいちょっと他にも見ていい天気もある天気天気極寒に関してはもうずっと雪だと思うこれだから極寒に関してはもしかしたらいらないから削除してるかもしれないこのアプリをねはいということでございましただから修行のメニューとかもしかしたらあるかもしれないねあのー、1日筋トレ何分だったりとか何キロ走るとかさそういうのがもしかしたらあるかもしれないですはい すごいい楽しいてか大人が触ってもこんなにワクワクして多彩な動きもあってさらにいろんな形に変形できていろんな用途があるっていう今回のウォキング者の武器は何よりこれ2つくっつくっていうのはめちゃくちゃやっぱ男のロマンというか、まあ、今までもねこういう武器は結構あったとは思うんですけれどもでもすごい王道でかっこいい武器でしかも長い刀身が。 これが多分今回のキングオージャのメジャーちゃおもちゃの魅力の一つなんじゃないでしょうか皆さんねいろんな妄想を膨らましながらぜひ遊んでみてください、はい、ということでキングオージャの武器王者カリバーそして、えー、こちらのキングスウェポンそしてこちらのホルスターの方を紹介しましたそれではみんなまたねーチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします